はい。えっ、ー、と、ちょっと押しているので、本当はですね、カウントダウンの動画とかあるんですけれども、あの、巻きでお送りしております。マウティックカンファレンスグローバル2022ジャパニーズトラック、日本語トラック、えー、セッションも実は早いもので、えー、ラスト2しかもセッションとしては最後となりました。それではですね、アクイアジャパン合同会社の 丸山さんによるですね API で唱えるシステム連携という題でお送りしていきたいと思いますでは丸山さんよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いしますえ最後の日本トラック最後のセッションということでえ最初からこの日本語セッションあ日本語トラックを見ていただいている方にとってはですねまあちょっと疲れてきた頃かなと思うんですけれども ぜひ最後まで、えー、見ていただけると嬉しいです。今回は API で叶えるシステム連携という題でお話をいたします。えっ、ー、と、まず、えー、私なんですけれども、アクイアジャパンで、えー、テクニカルトランスレーターという、えー、名前でですね、活動をしている丸山と申します。えっ、ー、と、アクイアではですね、実際に私も、えっ、ー、と、まあ、マウティックですね、 あの、アクアではキャンペーンスタジオというふうに言っているんですけれども、自社で使っておりまして、そ こ, こで日々のマーケティングアクティビティというのをですね、実際に行っていたりしております。えー、本日の、えー、まず、まあ、お題といいますか、えー、お話なんですが、まあ、マウティックでシステム連携を行いましょうというふうに考えたときに、えー、秋山さんのセッションや、えー 寺岡さんのセッションでですね、あの、プラグインを用いたシステム連携というのがですね、ご紹介されておりましたと。えー、ということで、マウティックというのはですね、えセールスフォースだったり、まぁ、あ、ツイッターなどの他システムと連携するためのプラグインというものが、デフォルトでマウティック側で用意されておりますので、えー、比較的ですね、ノーコードで簡単にシステム連携が行えるような 仕組みになっております。ですが、えー、プラグインが用意されていないシステム、えーまあ、日本国内のシステムであったり、えー、まだマイナーなシステム、社内システムと連携したいという場合はどうすればよいでしょうか。また、用意されているプラグインでは要件が満たせない場合、どうすればよいのでしょうかということで、ここでですね、e スト API や Webhook を活用して、 システム連携がマウティックで行えるんですよと、えー、いうことです。あのザピアとかですね、イフトなんか皆様も名前聞いたことあるかもしれないですが、そういった、えー、タスク自動化ツールもですね、裏側では結局 REST API や Webhook が裏側で読み出されておりますので、えー、このシステム連携において Web API を えー、システム側で用意するっていうのは非常に重要な、えー、ものになります。で、連携したいシステム側、まあ、マウティック側と連携したいシステム側、両口に、えー、API の口が用意されていれば、えー、もうですね、あの、プログラマブルに自動化フローを組むことができるということになります。ということで、マウティックの API の概要、えー、そして最後に連携でもっていうのを ご紹介したいなと思います。えー、本日のアジェンダになります。まず、Mautic の REST API についてご紹介させていただき、えー、REST API をえどうやって使い始めるのか、えー、そして、今、非常にうーん、デファクトスタンダードになりつつある、えー、o t h による認証認可、どういうふうになっているのか、という話を簡単にさせていただいて、えー、API リクエストを実際に えー、テストするであったり、えー、マウティックと他のシステムを連携するというデモをご紹介します。はい。では、まず一つ目のトピックです。マウティックの REST API についてご紹介します。はい。まず、マウティックの REST API、えー、なんですが、マウティックでは、えー、REST 形式の Web API っていうのが提供されています。マウティックの中では、 えー、こ の, あの REST 形式の Web API のことを REST API というふうに呼んでおりますので、ちょっとここからはですね、えー、REST API というふうに呼ばせていただきます。えー、ちなみにあの REST 以外の方法はですね、あの例えば GraphQL であったり、まあ、SOAP なんかは今あんまりないかもしれないですが、あの他の形式では対応しなくて、えー、REST 形式のみですね。 そして PHP ライブラリでが公開されておりますので、の PHP でですね、アプリケーション、Web API 通信するようなアプリケーションを作りたい場合は、これが利用できます。えー、JSON 形式ですね。r e スト API で JSON 形式でレスポンスを出力します。まあ、ここら辺結構オーソドックスな形ですね。えー、そして API のエントリーポイント、いわゆるえ ドメインすら API で、す、え、べ、ー、てここがですね、API の、まあ、なんでしょう、出発ポイントになります。なので、すべての、えー、API の、まあ、リソースに対するですね、あの、パスっていうのは、すら API すらコンタクツであったり、すら API、えー、すらキャンペーンなんか、すべてすら API から始まります。 対応している認証認可方式2種類ありまして、一つがベーシック認証。で、次が OOS2 ですね、えー。今回はメインとしては OOS2、えー、をメインにお話をします。えー、この Test API で、えー、どんな機能が開放されているのか。あのー、MA ツールでですね、Web API を提供している えーまあ、事業者、えー、ベンダーというのは非常に多いと思います。えー、有名なところですと、まあ、マルケットパードと、えー、だったり、まああの、やっぱり海外ベンダーはですね、非常に豊富な、まあ、エンドポイント、API でできることっていうのがすごくたくさんあるんですけれども、えー、とやっぱりです、ね、そこはベンダーによってです、ね、その力の入れよう だったりシステムのそもそものアーキテクチャの制約があったりとかってあの API で, です、ね、どんなことができるのかどんっていうのが実は少なかったりする場合もあったりしますよね、えー、例えば何でしょう、えー、コンタクト情報しか引っこ抜けませんとか、まあ、例えばそういう形ですとなんですがマウティックの場合はです、ね、かなり API は 力を入れているのか API ファーストで実装されているのかちょっとわからないですがマウティックの管理画面で行えることのほとんどは API 経由でも行えますあのマウティックの管理画面アクセスしている方はご存知かと思いますアセットキャンペーンカテゴリーカンパニーコンタクト、えー、データはちょっと飛ばしてダイナミックコンテンツ E メール、フィールドなんかは全て管理画面メニューで表示されますよね ここら辺のリソースっていうのは全て API 経由でクラッド操作が行えるようになっています。えー、それではマウティックで実際に REST API をどのように使い始めるのかというのをご紹介します。えー、まずですね、マウティックの管理画面の中で、えー、API を設定する 編集、編集画面といいますか、えっ、ー、と、管理画面が用意されています。えー、それはどこかといいますと、えー、ま、環境設定の部分ですね。こちらのネジマークをクリックしますと、えー、ま、設定の中に、この API 設定、えー、そういうですね、設定項目がえあります。この中でですね、基本的に API を有効化そもそも API 有効化しますか はいえー、ベーシックに所有にしますか。アクセストークンの、えー、時間ですね。制限時間。そういったものが設定することができます。なので、基本的にこの API 有効化しますか。えー、はいが、えー、チェックされていれば API は使い始めることが可能です。そして、この API リクエストにおける認証認可は、 先ほど2種類あるというふうにお伝えしました。えー、ベーシック認証と OS2 ですね。えっ、ー、と、ベーシック認証による API リクエストというのは、あのー、比較的すぐにですね、簡単に試すことができます。えー、先ほどの、えー、前のページでお見せした API 設定画面のベーシック認証を有効にするというフラグが先ほどありました。こちらですね。 これをハイ、えーはい、にするだけで、あのもう基本的にはあのベーシック認証のやり方で API に リ,、えー、リクエストを送ることができます。えー、ベーシック認証なので、資格情報が必要ですが、まあ、それ何を使うのかと言いますと、マウティックのログインユーザーのユーザー名とパスワードが使用されます。 それではここでオースによる認証認可を詳しく見ていきたいと思います。えー、ス o 先ほどもですね、寺岡さんの、えー、セッションで Twitter の、えー、デベロッパーコンソールからですね、えー、認証方法なんか出てきましたけれども、o ー s というワードが出てましたよね。えーまあ、そういったところだったりですね、いろんなベンダーがこの o o h 2に対応した認証認可を実装しているので、名前は聞いたことあるかもしれないですね。ひら見ていきたいと思います。えー、まず、o o h 2 0とはなんですが、RFC6749 で定義された認可フレームワークというふうに言われています。今だと本当にあの API のですね、あの、 API で認証認可、どのように提供しますかと、まあ、どのように提供しているベンダーが多いかって、やっぱり OOS2.0 で提供しているケースが非常によく見るかなと思います。えー、OOS2.0 ではですね、まあ、エンドユーザーというのがおりますと。エンドユーザーは ID、パスワードをサードパーティーアプリに渡すことなく、外部システムが管理するエンドユーザーのリソースに対する限定的なアクセス権を 取得できる、まあ、そういう認証認可のフレームワークですね。えー、それではですね、o ー s もう少し詳しく見ていきます。登場人物が、えー、よ4人、4つ出てきます。まず1つがリソースオーナーですね。えー、リソースオーナーというのは、 こちらのですね、の RFC6749 のちょっと図を拝借させていただいてますが、の黄色い枠で書かれているものですね。えー、こちらはリソースの所有者。えー、つまり、えー、人ですね。これは人になります。それ以外はすべて、えー、いわゆるシステムですね。人ではなくシステムになります。こういうふうにクライアントって書かれると。 人を想像してしまいがちですけれども、これもシステムですね。えー、次にこのオレンジが、えー、クライアントということで、えー、こちらはリソースオーナー、リソースオーナーの代わりに保護されたリソースへのアクセスを要求するアプリケーションになります。えー、そして次にオーソリゼーションサーバー。これ、日本語だとよく認可サーバーというふうに言われていますが、えー 権限以上の仲介をするシステムですね。最後にリスサーバー。これは、えー、このリソースオーナーのリソースを管理するシステムになります。えー、なので、フルフルの登場人物はこちらのよ、えー、4つになります。えー、っとですね。まあ、一つ例を言いますと、先ほどのツイッターの例ですね。ツイッターの例。 じゃあ、このリソースオーナーは誰になるのかというと、え w、ー、ツイッターのユーザーアカウントになります。ツイッターのユーザーアカウント。そして、このクライアント。え w、ー、ツイッターで言うとですね、例えばわかりやすいところだと、ツゲッターなどのツイッターアプリケーションを利用した、えー、アプリケーションですね、サードパーティーアプリケーションがクライアントになります。えー、このオーソリゼーションサーバー と、リソースサーバーというのが、ツイッター、Twitter、が管理する、えーまあツイ、そうですね、ツイッターが管理するサーバーですね。えー、なので、このリソースサーバーの中に、えー、このリソースオーナーのツイートや、えー、ユーザーアカウントの情報というのが含まれております。この認可サーバーというのはあくまでも認証認可をこうするためのシステムですね。えー まあ、これ、あの、Google の場合でも、ま、似たような形になりますと。え、ただですね、この認可サーバーというのは、えっと、これ、一緒になってる場合もあります。え、ですが、ここの、この認可サーバーが、え、最近だとですね、あの、API、え、なんでしょう、こう、API を自分でこう、グルグロントになってくれるようなですね、アピ i ーとかを、 オースゼロというサービス、オ ー, オースゼロとか、多分オクタもそうだと思うんですが、それがですね、この認可サーバーを担うというケースもあります。ということで、では、マウティックの場合ですね。マウティックの場合はどういうふうになるのかと言いますと、リソースオーナーというのは、マウティックのログインユーザーに当たります。なので、マウティック内で作成されているユーザーアカウントがリソースオーダーになります。 次に、クライアントというのが、えー、これは、えぇ、ーまあ、マウティックのサーバーではなく、えぇ、ー、マウティックの API を利用したい、えー、例えば、こう、えー、ユーザーの、こう、コンタクト情報をですね、同期したいバッジサーバーであったり、えー、API リクエストをこう CLI 経由で取得したいときの場合であったり、 まあ、純粋にサードパーティーアプリケーションを作る場合っていうのがこのクライアントに当たります。えー、先ほどですね、この認可サーバーとリソースサーバーは別々の場合もあれば同じ、なんでしょうね、こうシステムの中に、えー、あの、コンバインされている場合もあると言いましたが、マウティクの場合はまさに一緒になっている場合ですね。一緒になっております。 えー、まだまだですね、あの、Outh、OOS、えー、ちょっと基本なところになりますけれども、ちょっとご紹介します。この OOS2 にはですね、OOS2 の、んと、ざっくりとした使い方はこう、クライアントがですね、アクセストークンを用いてリソースサーバーにアクセスするためのこうフローがいろいろ用意されているんですね。えー RFC で使用が公開されているアクセストークンの発行方法。これ、アクセストークンの発行方法が、つまりグラントタイプと呼ばれるものになりますが、これをいくつか紹介します。これが全てではないんですけれども、この4つがですね、一番最初の RFC で公開されたグラントタイプになります。 まず1つがオーソリゼーションコードグラントと呼ばれるもので、えー、これがですね、あの オ, ーオース 2.0 といえば、まあ、オーソリゼーションコードグラントという、な、え、ん、ー、でしょうね、まあ、一番こうオーソドックスな形なのかなと、個人的には思っておりますが、これは最も安全で、最も複雑なフローをえー提供しているものです。 オーソリゼーションコードと呼ばれる、えー、一時的なコードですね。これを介してアクセスこうアクセストークンを発行する手法になります。次にクライアントクレデンシャルブラント。これは、えー、クライアントとタイトルにあるようにリソースオーナーを介さない、えー、フローなんですね。なので、えっ、ー、と、これはリソースオーナーと、えー、クライアントの何でしょうね。 えっ、ー、と、オーナーというのか、まあ、所有者と言いますか、えー、これが一致している場合に利用できるものになります、まあ。そうなるとですね、この、あの、手順が非常にシンプルになりますと。なので、条件一致してれば、これすごく簡単です。えー、これはク空ンジョブ実行など、マシン管認証がまあ行えますね、えー。わざわざリフレッシュトークンを随時発行しなくてもまあ済んだりとかですね、そもそも えっ、ー、と、リソースオーナーを介して、えー、アクセストークンを発行しなくて済むので、まあ、これ非常に、これができると非常に楽ちんの、えー、手法なのかなと思います。次に、リソースオーナーパスワードクレデンシャルズグラント。えー、これ現在、必須奨になりますので、簡単にご紹介しますと、クライアントがリソースサーバーのファーストパーティーである場合に、えー、使える、えー、手法になります。なので、 えー、例えば、えー、クライアントがリソースサーバーの、まあ、えー、な、なので、ツイッターを例にしますと、ツイッターアプリ、ツイッター社が出しているツイッターアプリだと、このリソースオーナーパスワードクレデンシャルグラントというのは使えます。まあ、なので、条件に合致していれば使えるんですが、えー、今、上質以常という形になっています。 最後にインプリシットグラント。これも現在では非推奨。代わりに、えっ、ー、と、ピクシーと呼ばれるですね、新しいグラントタイプを用いた方法が推奨されておりますが、いわゆるこのオーソリゼーションコードグラントやクライアントクレデンシャルグラントというのは、えー、バックエンド側で実行されるアプリケーション、いわゆる、えっ、ー、と、 このクライアントシークレットをセキュアに保存できる環境で利用できるものになっております。えー、そうではなく、えー、JavaScript アプリケーションやモバイルアプリケーションですと、えー、こちらの方法はアクセストークン、ン、えーえー、クライアントシークレットが見えてしまいますので、えー、インプリシットグラントという方法が用意されておりました。まあまあ、今は別の方法で実現するような形になっております。 では、ここでもですね、マウティックの場合、マウティックで、じゃあこれすべて提供されているんでしょうか提供されていません。大体ですね、このグラン、えっ、ー、と、OOS2.0 が API 事業者によってですね、認証認可方式として実装されている場合でもですね、すべてが実装されているとは限りません。えー、まあ、その、 API の要件によってはこれに当てはまらない場合もありますし、これに当てはまらない場合ももしかしたら出てくるかもしれませんし、そもそもです、ね、あのリソース不足ということで、あのこすべて実装する、えーと何でしょうね、ことは求められているわけではありませんので、の API 提供側もですねあの最低限のグランドタイプを提供している場合が結構多いのかなと思います。 では、マウティックの場合はどうなるかといいますと、上の2つですね、オーソリゼーションコードグラントとクライアントクレデンシャルズグラント、この2つがえマウティックで使えるグラントタイプになります。まあ、あとあ、リフレッシュトークンのですねグラントタイプも、まつかないコープではちょっと割愛しております。えー、ではですね、このオーソリゼーションコードグラントとクライアントクレデンシャルズグラント、これの ええー、と、まあ、トークン発行方法、どういうふうに違うのかっていうのを簡単にご紹介したいんですけれども、ええー、と、このですね、オンソリゼーションコードグラント。これが、ええー、いわゆる、なんでしょうね。あの、フルフルの、先ほど、あの、登場人物、4つ紹介しましたけれど、フルフルのメンバーが出てくる。そして、ええー、と、まあ、最も、こう、複雑で、最もセキュアなフロート。 言われているものです。なので、まあ、OOS2.0 というと、まあ、オーソリゼーションコードグラント、えー、が、まあ、イメージされるような形ですかね。はい。で、えっ、ー、と、これは、えー、オーソリゼーションコードからですね、えー、まずですね、クライアントが、リソースオーナーに対して、えー、リソースを取得したいですというふうにですね、リクエストを送って、 えー、いいですよと言われた場合にですね、えー、オーソリゼーションコードという、えーまあ、一時的なコードをですね、返してくれる。ね。まあ、このオーソリゼーションサーバー系で。でそして、えー、このえ手にした、えー、とオーソリゼーションコードを使って、えー、アクセストークン。最終的にアクセストークンを得る。そして、アクセストークンが得られればですね、 リソースサーバーにやっとアクセスすることができるというような、えーまあ、そういったフローになります、えー。このですね、オーソリゼーションコードからアクセストークンを引き換えるところ、ろここですね。ここはクライアント ID とクライアントシークレットがここで必要になります。オーソリゼーションコードとクライアント ID とクライアントシークレット3つ必要になります。えー、なりので、 オードリゼーションコード単独で流出してもリスクを低く抑えられますと、えー。この3つがないとですね、アクセストークに引き換えられます。アクセストークに引き換えられないということはリソースサーバーにアクセスできないということなので、えー、そういったですね、えー、リスクが低いようになっています、えー。そして有効期限の長いリフレッシュトークンが発行されることで、アクセストークンの 有効期限が切れた後もですね、再度リソースオーナーの認証をここに変えらなくてもですね、アクセストークン再発行することが可能になっています。なので、えっ、ー、と、基本的にはですね、あの、えー、有効期限、あの、えっ、ー、と、毎回毎回ですね、認証が発生するのかというわけではなくって、一、えー、回認証してしまえばですね、このリフレッシュ、 トークンの、えー、トークンの、えー、有効期限ですね。有効期限までにリフレッシュトークンを使って、えー、またですね、あの、トークン、新しいトークンを得ることができるというふうになってますので、えーまあ、そういった、まあ、流れになっておりますと、形ですね。それでは、えー、クライアントクレデンシャルズグラントはどうなのかといいますと、えー、これはクライアントと 同一のリソースオーナーが保有するリソースにアクセスしたり、リソースオーナーからの権限以上が必要ないリソースにアクセスする場合に有効になります。なのでこれ使えるシーンは、えー、こ, っこっちのオーソリゼーションコードグラントよりかは限られる場合ですね。えー、ただ、マウティックの場合は、リソースオーナーと クライアントが、えー、まあ、同じ場合はですね、これ使えますと、いうことです。えー、なのでですね、これリソースオーナーを返しません。このフローが、一番上のフローがなくなります。単純に、えクライアントがですね、えリソースにアクセスしたいときは、えコーソリデーションサーバーにですね、直接、 クライアント ID とクライアントシークレット。えー、付与するだけですね、アクセスソフが手に入る。まあそういったフローです。えー、リソースオーナーを返さないので、クローロンジョブの実行などのですね、マシン管認証にまあ有効ですね。えー、ではですね、この OOS2.0 ではですね、あの、大体この2つのエンドポイントを用意しましょうというふうになっています。 えー、認可エンドポイントとトークンエンドポイントです。まあ、この URL はですね、だいたいこの API 提供元によって URL 違ったりします。マ、まあ、ウティクの場合は、えー、スラーオース、スラブイツスラーオーソライズ、えー、スラーオース、スラブイツスラートークンというふうになっています、えー。API キーの管理ですね。あの、まずですね、えー、このオ ー, オース 2.0。 ですね、クライアント ID とクライアントシークレットがまあ必要な、えー、場面がありますよね。えー、まず、えー、マウティックではですね、えー、オーソリゼーションコードグラントとクライアントクレデンシャルグラント対応してますけど、これ両方ですね、あのー、クライアント ID とクライアントシークレット必要になります。なので、これどこで発行するのか、管理するのか。えー、これはですね、管理画面の中で管理できます。 えー、ネジマークの中にですね、あの、管理メニューの中から API クレデンシャルというものがあります。ここでですね、えー、OOS をでアクセスするための、えー、クライアント ID とクライアントシークレットを発行することができます。はい、クライアント ID。この公開キーというのは、いわゆる、えー、クライアント ID、シークレットキーというのがクライアントシークレットになります。 えー、それでは API キーの管理、えー、新規作成の方法ですね、えー。この一覧画面の右上にですね、新規ボタンというものがありますので、そこから API キーを発行することができます。えー、入力するのはですね、えー、認証プロトコル。これ以前は OS1.1 にも対応していたので選べたんですが、えっ、ー、と、確か、 アウティックの 4K からですね、4K のどこかからですね、OOS1 が非推奨に、非推奨というか、レプリケートされてしまいましたので、現在は OOS2 だけですね。えー、あとは、わ、えーまあ、かりやすいラベルとなる名前とリダイレクト URL 入力するだけで API キー発行することができます。はい、それでは API リクエストを えーまあ、このキーをですね、発行したら、まあ、してみたいですよね、ということで API リクエストやってみましょう、えー。ここではですね、Web API の開発テストツールである Postman と呼ばれるアプリケーションを使いまして、えー、OOS による API リクエストを試したいと思います。えー、ここではですね、あの、先ほどですね、えー オーソリゼーションコードグラント、クライアントクレデンシャルグラント。まあ、どちらでやるかということですが、今回はクライアントクレデンシャルズグラントでですね、API リクエストやってみたいと思います。まずは手順を紹介します。えー、手順ですが、えっ、ー、と、これですね、す、え、で、ー、に API キーをマウティック側で取得したことを想定します。 えー、そして、ポストマン側の画面に入りまして、えー、まずですね、どんなリソースにアクセスしますかと、えー、今回は、えー、例として、まあ、コンタクト一覧を取得するリクエストを投げたいと思います、えー。そうしましたら、オーソリゼーションタブというのが下にありますので、えー、ここでですね、オース 2.0 選択すると、 えー、このようにですね、入力項目が出てきます。なので、本当に非常に簡単にアクセス、リクエストを試すことができますと。えー、グラントタイプ。これがクライアントクレデンシャル。これ選択します。アクセストークン URL。これはマウティックのトークンエンドポイントを指定します。先ほど説明したものですね。すら OOS、すらイツすらトークンになります。 クライアント ID とクライアントシークレットは、マウティックの API キーの発行で生成、えー、されるものを指定します、えー。このスコープは空で大丈夫です。まあ、なぜならばマウティックはこのスコープというのは実装されておりません。えー、最後に、この Get New Access Token をクリックするだけでですね、ポ ス,、えー、ポストマン側が えー、このマウティックに、このですね、この、えー、トークンエンドポイントにですね、クライアント ID とクライアントシークレットを、えー、付与して、ポストリクエストを送ってくれるんですね。ポストリクエストを送られると、えー、クライアント ID とクライアントシークレットが合っていると、トークンがレスポンスで返されますと。で、正常に、 え、トークンが発行されると、このような画面になります。こんなトークンが発行されましたよ。では、これを使います。ということで、ユーズトークンをクリックすると、アクセス、このですね、アクセストークンの項目に、自動的に取得したトークンが入力されるようになります。そうすればですね、え、もう、え、リソースへアクセスする準備が整いましたので、Send をクリックすると、下にレスポンスが え、出力されるというものになります。それではですね、えー、簡単にデモしてみたいと思います。こちらが、え、ポストマンの画面ですね。こちらが、え、API の一覧になります。これちょっとテスト、テスト的なですね、あの、マウティックになります。まあ、これ、もう公開キーとシークレット、本当は、 えー、見えちゃいけないんですが、まあ、ちょっとテスト的なものということで、ちょっとご了承ください。えー、このようにですね、この歯車から、えー、このここで管理メニュー一覧が出てきますけれども、API クレデンシャルというところで、えー、今存在する、えー、API キー、まあ、いわゆるクライアントですね、というのが、えー、ここで見ることができます。新規というボタンを クリックしまして、新規、新しいクライアントを作成しましょうと。どういう風にするのかと言いますと、認証プロトコルは OOS2 で、名前は、これあの、このマウティック上で管理するための名前になります。ポストマンで API リクエス ト, スト用ですと。名前は何でも大丈夫です。 そして、リダイレクト URL なんですが、えっ、ー、と、このリダイレクト u r l イはですね、オーソリゼーションコードグラントのグラントタイプを使用するときには必須になります。なんですが、クライアントクレデンシャルグラントを使う場合は、えー、これ、リダイレクト URL は使用しません。なので、この値は正直何でも大丈夫です。 えー、ということで、今、えー、API キー、いわゆるクライアント ID とクライアントシークレットが発行されました。発行されたので、これを使ってですね、API リクエストを試してみたいと思います。ここで、えー、と今ですね、セットしてあります。すでに、えー、API すらコンタクトということで、えー、コンタクト一覧をゲットするリクエストを送るためにですね、 えー、認証の設定を行っていきます。オーソリテーションタブ。そしてタイプに OOS2.0 を, を選択しまして。まあ、これがですね、おそらくもう有効ではないものになりますけれども。えー、この Configure New Token。まあ、新しいトークを発行するための設定ということで、ここでグラントタイプが 指定できます。えっ、ー、と、先ほども言った通り、マウティックでは、このーソリゼーションコードとクライアントクレデンシャルに対応しています。今回はクライアントクレデンシャルでやります。アクセストークン URL は、まあ、トークンのエンドポイント入力し、クライアント ID に先ほど発行した、えー、クライアント ID を入力し、 シークレットもコピーして、えー、クライアントシークレットのところにペーストします。はい、それだけで、もう、GetNewAccessToken をクリックすればですね、トークンが発行されます。このようなトークンが発行されました。なので、n e ーズ t o k e n をポチッと押すとですね、ここにアクセストークンが、えー、自動的に入力されるようになります。 はい。アクセストークンが取得できましたので、最後にセンドをクリックして、レスポンスを確認してみましょう。えー、レスポンスはまあ200ステータスが出てきております。そして、えー、コンタクト一覧っぽいですね、データが取得できていることがお分かりいただけるかと思います。はい。ということで、えー、API のリクエストを実際に API キーを使って試してみました。えー、そうですね。はい。今、デモを行いましたと。最後に、はい、これ、最後のトピックになります。マウティックとキ t o n e を連携してみよう。ということで、マウティックに限らず、MA ツールと CRM を連携するってことは、非常に鉄板なのかなと思います。マウティック えー、ではですね、デフォルトで、まあ、Salesforce プラグインや p イ p e Drive プラグイン、えー、HubSpot プラグインなんか用意されておりますし、まあ、の他の MA ツールでもですね、CRM ツールとまあ連携する例なんか非常に多く出てきます、まあ。どのように連携するイメージなのかと言いますと、まあ、このようなですね、いわゆるこうマーケティングからですね、えー、営業にバトンタッチする部分ですね、 そこで、えー、この認知から興味理解、情報収集までが MA ツール、いわゆるマーケターが関与するところで、えー、この商談の部分ですね、えーし。商談の部分っていうのが、えー、営業部隊、いわゆる CRM が、えー、行う部分なのかなと思います、えー。で、どういうふうに連携するのか。でまあ、これ例になりますが、例えばリード情報を同期したり、えー、この ホットなお客様をこうアラートしてあげたりですとか、問い合わせフォームの内容を閲覧できるようにするみたいなところが考えられるかなと思います。このですね、あのセールスフォースとマーウティックの連携については、去年のセッションで秋山さんがですね、素晴らしいセッション、かなり詳しい内容でお送りしておりましたので、ぜひこちら。 えー、検索してみてください。今回は、え Kintone、ー、を、Kintone と Mautic を連携してみたいと思います。あの、Kintone はですね、日本で非常に人気の CRM システムだと思いますが、Mautic にはですね、プラグインはまだ存在しておりません。なので、そんな中でですね、 どういうふうに連携するのかというと、まあ、ザピアを使ったりですね、えー、自分で、えーまあ、ミドルウェアを介してですね、えー、API を使ってですね、まあ、データ同期したり、えー、あとは今回のように、キント n ンの JavaScript カスタマイズを利用して、キント n ンレコードに一致するマウティックコンタクト情報を表示するということが行えるんですね。 なので、えー、こちらの連携でも紹介したいと思います。はい。ということで、早速、デモですね。えっ、ー、と。はい。これ、マウティックの画面ですが、こちら。はい。均等でですね、事前に、えっ、ー、と、案件管理というアプリケーションを作っております。 実際にまずですね、どのような動きをしているのか、ちょっと見てみましょう。えー、ここにですね、まあ、案件管理ということで、えー、このようなレコードが今存在しております、えー。クリックしてみましょう。顧客情報のところにですね、えー、アクイアという会社の丸山光という、えー、顧客情報がここに出てきております。えー、ここでですね、 マウティック側のアクティビティを管理、確認するというボタンが出てきていますね。これをクリックしてみると、えー、このようにですね、活動履歴ということで、ずらずらずらっと、えー、情報が出てきています。これはですね、えー、マウティック側のコンタクト一覧のですね、えー、こちらの E メールに合致した コンタクトのこちらの履歴を引っ張ってきているものになります。この履歴もですね、マウティックの REST API で引っ張ってこれるものになります。それではまた案件一覧に戻りまして、この佐藤な美さんという方のレコードを見てみましょう。 はい、こちらもですね、ボタンが出てきました。マウティック側のアクティビティを確認するということで、えー、先ほどとは違うデータ出てきましたね。これもマウティック側に本当に存在しているのか見てみます。はい、佐藤まな美さん。えー、こちらのアカウントですね、メールアドレスの一致で今回は見ております。はい、このですね、えー、イベント情報、いわゆる履歴が えー、ここに表示されているものですね。はい。同じものが表示されております。えー、では、最後に、こちらの小林直人さん。こちらのレコードを見てみます。えー、こちらのレコードにはボタン表示されないですね。えー、なぜかと言いますと、この、均、え、等、ー、側にですね、ある顧客情報が マウティック側にまあないということで、今回はですね、アカウントがないと、マウティック側でここにボタンを表示しないというふうに制御しております。それではですね、どんなコードになっているのか。こちらがえーコードになりますと。マウティック、このピントーンでですね、JavaScript をカスタマイズという、この 画面上でですね、任意の JavaScript を読み込める仕組みが Kintone 側で用意されているんですね。なので、今回はこの JavaScript カスタマイズを、えー、活用してですね、JavaScript ファイル、この JavaScript ファイルをこの画面で読み込んでいます。はい、このようにですね、えっ、ー、と、今回は ク ラ, クライアントクレデンシャルズグランドを例に API リクエストを送っているので、このクライアント ID とクライアントシークレット。そしてマウティックの API のドメイン。これらを使ってですね、API リクエストを JavaScript の AJAX で行っております。一つ注意していただきたいのが、今回検証でこのアプリケーションを作成しましたと。 このクライアントクレデンシャルフローや、えー、オーソリゼーションコードグラントというのは、えー、JavaScript のような、えー、このクライアント ID をセキュアに保存できないアプリケーション上ではですね、えー、使用しない方がまあ良いというか、えー、使用すると危険ですよというふうに言われているんですね。なのでこれ実はちょっとバッドプラクティス になります。えー、なので、こう、本当にですね、こういうことをやろうと思ったとき、えー、例えばですね、バックエンドできちんとクライアント ID、クライアントシークレット隠せるような、えー、ミドルウェア用意して、その中でですね、あの、まあ、均等側に、えっ、ー、と、先ほどのマウティックの REST API を使って、あの、もうデータをまあバッチ処理でですね、入れてあげる。 それで均等側でフィールドを用意してあげて、表示してあげるみたいなことをやったりですね、あとは、この均等側にもですね、プラグインシステムというのがあるみたいです。なので、そこでうまくですね、この JavaScript 側で行うんではないバックエンドでクライアント ID、クライアントシークレットがやり取りできる、そういう仕組みになっていればですね、実現可能なのかなと思います。あくまでもこれは。 減少用ということで、えー、まあ、なんていうんですかね。まあ、これ、OOS の、o s のちょっと危険なところなのかなと思うんですけれども、使えてしまうんですね。なので、まあ、あの、きちんと、こう、o o の使用を理解した上でですね、えー、API 使っていただくのが、まあ、非常に重要になるかと思います、えー。すいません。少し長くなりましたが、えー、最後にまとめです。 今回はマウティックの REST API についてまとめてみました。えー、マウティックの REST API の概要、そして、えー、マウティックの REST API を使い始める方法、えー、今やデファクトスタンダードになっている OOS による認証認可とは何なのか、API リクエストをテストする方法、そして最後にマウティックと Kintone を連携するデモ、えー、紹介しました、えー。ということでですね、えー、良い API ライフをこれからも送ってください。えー、以上になります。 ご清聴ありがとうございましたはい丸山さんどうもありがとうございますそれではですねあの早速日本語トラックの Q&A のセッションに移りたいと思いますではこのセッション終了させていただきます丸山さんありがとうございましたはいありがとうございました失礼します